あなたの心に神ハート天神琴音だよーわーいというわけでね、今日は天神琴音ちゃんが来てくれましたイエーイイエーイというわけでね、はい、わーい嬉しい<笑><笑><笑>いやーねーもう仲良しなんですよ、ここめちゃめちゃそうなんですそうなのでねよ、コラボしちゃおうっていう話になってやっちゃ 今日は何をするのかな今日はね、あのですね、うんうんうん、さっき、壺、う、壺、ん、をね、やったので、うんうん、今日は、<笑>またみんながやってるやつなんだけど PUBG のモバイル版をねっやっていく一緒にやっていきたいなと思いますやっ た, やった PUBG めっちゃ好きやから、まあ、ちなみに、うんうん、あの初期装備をね、はいはい、画面で初期装備を見てもらったらわかると思うんだけどやばくない<笑> <笑>やりたいやりたいって言ったくせに、なんかあんまり分かってないから。下着で勝負するのね、ね、ちょっとね、ありのままでね。あ<笑>りのままの。ままの、勝負していこうとは。あんまり、ごみ状だりのままの姿見たくないわ。ま<笑>まは、なんで。はい。はい。まあね、いじゃあ初期装備。 て何かららね拾ってもらいましょ う, そ う, そうなんかちょっと練習したんだけど、うんうん、全然洋服に巡り合えなくて<笑>なんかひどい時って<笑>うん、うん、ピストル持ってる、うんうん、ライフル持ってる、うんうん、ヘルメットかぶってる以上みたいな。<笑>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 うんうんうんうん、なんかねいるあとねこの孤島みたいなところに降りると溺、う、死、ん、<笑>するから<笑>このえっとどこだろう<笑>海で溺死するんすあそれだったら マイモバイル版ってフォローっていうの機能があってよかったらうちのほフォローしておいてくれたら降りてるよそうそうフォローでこれだそうそうそうおおおじゃあ一緒の場所に降りるんだよ画期的な機能がねついてるんだよそういつもなんかね下手くそみたいで、うん、屋根の上に降りたりとかそれはやばい<笑>するんだ大丈夫大丈夫あの海に落ちてもね泳げばいいんだよ、うん、泳げばあ泳げるんだね泳げる泳げる、うん 歴史もするけどたまにそう泳いでたらで、ね、ドドド ド, ドって打たれて死んだんだからねえそれもやばい<笑>なかなかね海で泳いでいることあんまないからね本当にひどいとりあえずこの大きな町に降りて、うん、ほいほいみんなをポコって行きましょういえーまあ、神様がついてるからねそうだよ ね, ねあのー、ね天の神様ほとん天の神様天から降ってきてるけど<笑> 彼女様はさ、ね、らから親方のとこに寄ってくる親方<笑>もって敵降りてくれてるめっちゃ近くにいるよいいいいいあ、いっぱいいるいっぱいいるやだやだいいなんかなんかちょっとおしゃれなパラシュートの模様のやついた今遠めに降りよう遠めにあ危ないからね怖い怖いここら辺ちょっと遠めに降りましたのでイエーよし探していきましょうえなんかさ自分の姿が見えないあ、これね一人称視点なんだへーあのー、あれだ おめめの目の線になったおめめの目線お目<笑>の線めんかねお射、うんうん、がすごいのうち。 誰もいないところで打つ、ね。あ、あれでしょう。息をするように銃を撃つ。<笑>そうなんだよね。例の。まあ本当にごめんなさい。でもね、誤差がすごいと思う。こう今日も明日も明後日も。今日も明日も、うん、明後 日, 日も。ちょっと待って武器、うん、があるかな。あ、やばい。ちょっと待って武器がねあんまりいいのが見つからないな。え、意外といいのとか悪いのとかもはやわからない。なんかね使いやすいのと使いにくいのがあるうちは、うんうんうんうん、あのねマシンガン系でうんうん一六とかあとカーとか。うんうんうんうん スカースカとかが好きなんだけどなんかあんまりないな、えー、あ怖いやだやだまだまだ見つけないでまだまだあの初期装備なの何も着てないから<笑>まだ<笑>待ってとりあえずお洋服を見つけるそうお洋服が見つからないのお洋服大事だからね私何持ってるこれ何これえこれは何やえっ スコープが欲しいよ僕は。<笑>やばい！ヘルメットと靴だけ履いてる<笑>。信者がすごい。信者がすごいなんかちょっと特殊な趣味の人みたいになってるな。まあまあまあまあま あ,、まあ、まあまあまあまあまあ。うう趣味でもね。私は引かない。あ, <笑> あ, <ー><笑>あ！えなんか！ああ、えーえー、あ！気絶させました。大将。おーおーおーおおお。ナイスナイス。がばいがばいがばい。ああよいしょ。この人追いハゲしよう。うお、追いハゲ。 洋 服, 洋服持持持っっってててる持ってるるよかった大大事大事よおいはでこう全然マシンンガは見つからないびっくりしたが欲しい。パンパンン言ってるうーおー ああパ ン, パンあああああれここさっきも来た気がするうわきたきたきたきたき今日下手くそやなんかタイミング悪いとほんとに何の装備もない時に撃たれたりするいやほんとに今さ近距離武器が何もないうんうんうんうう う, う, う, う, うやばい遠距離武器しかない辛いとこやこれや当たってるんだすごい銃声がする後ろから okay, okay, okay. いやだいやこ大丈夫こ大丈夫よ あどこでさポコったかな、うんうん、あポコり先が分からなくなっちゃったあったったったったったオッケーオッケーでもあんまりいいの見つからんかったなおぉとりあえず DP で頑張ってああ怖い怖いなんかさあんまり友達とやらないからさえ初めてやったおっ怖いおっおっおおっこだろうかと思っためっちゃ落としとる どこわどこわどこ怖いこわいこわいこわいこいこわいわー、えー、すごいこわいこわいこわいこわいこわいこやかいこわいこわいこわいこわいこわいこわいこわいこわいこわいなわいこわいっぱいようないこなわいこわいこわいこわいこわいこわいこわい怖いうわいこわいううううううこわいこわいこわいこわいこわいこわいこわいこわい怖いこわいこわいこわいこいこわいこわいこいこい いいよー。やめて、やめて。打たれないように戦闘うん。たぶんうちとねイランダちゃんともしめっちゃ遠い。二百三十三メートル先にいるよ。やばい。やばいあのなんかいいの見つけたら戻るね。あとお洋服見つけたら。うん、お洋服。<笑>えまだまだ裸なの。裸ちゃ ん, ん。何着てるかわかるの。ズボ。イランダちゃん回復しないと死んでしまう。えー、本当だ。危ないよ。えいつの間に？生きて生きて危ない危ない。最初に打ち合いしたんだ。 危ない危ない。う 今でもね、あのね、ちゃんと、多分二人ともワンキルできてるからね。やったーあの、取れ高いいよ<笑>。やった取れ高だと。それは、そっちも成功そっちも成功て。よしよしよしよし。とりあえずは。もうすることないから回復じゃ。使用できません。危ない危ない。エナドりだったら多分使える、今の感じだったら。え、こえ、え、なんか だだだよねたああたれ死たああたたああん逃逃逃げげげて逃げてあーあーあーあ<っ>チームメイトはまま生きています<笑>様に生きているので完成しますれ、はいあうん、あれだれやりに行くわなんとかやりにいいいるいるいるでも別のとこから撃たれてるね。 こいつら岩の陰でちょろちょろしやがってどうぞー堂々とやりなさいよそうよー誰もでもねなんか今日はねデュオでドン勝しないといけないんだ<笑><笑>先に言ってや ば, や, やばいよやばいよ道のり長いよま、ま、まじか頑張っていこう頑張っていきましょう大丈夫大丈夫ドン勝できるよ<笑>うーよし準備ができたらスタートボタンをお願いしますそしたスタートボタンあ、準備ボタンだったロビー ここだロビー戻ってスタートによしんだよよしよしよし強い強いにゃー難しいねいやあー死ぬ時がみんな強い一瞬だあー車が欲しい、えー、車も車もも本当に周りに人がいないねえ車もいないよね<笑>お散歩だ やばいねこれ私たちもしかしてゾーン外で<笑>ふたふたりしてた倒れるああ待って待って待ってあれは車かあれは車か待って待っ て, 待って車のようなやつがあった気がするから頑張って耐えてくれああ耐えてくれ頑張って耐えて飲む私私耐えて飲み物飲みながら耐えて耐えてあああああああいけるいけるいけるあよしよしあああああああああああああああああああああああああああああああああああ どこいる待ってなんとかう待っ て, 待ってあとメートルあと 30m あ, しゃ あ, しゃあと 30m キャキャキャキャキャキしキャキャッシュッシュじゃュッとュッシュッシュッシュいシュッシュッシ怖いシュッ怖いッシュいシュ怖いュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュ 頑張って。あ人がいる左側にやばいなやばいなどこに行けばいいか全然わかんないえっえっえっえっ ややばいやばいよいいいよよ戻戻っっってってて帰んあます<音>、okay、っあ<音>なん <♬ills> んだれれなななでで落落ちちたたののバカあああどこから<音>、ま、<音>っか撃たれてる どこだ復活された。うわ右右、うん、うわあああああどこから撃たれてるんだどこだろうどこだー痛っちょっと<笑>ちょっと<笑>どこどこど こ, こんあの木の下、目の前の木の下にね目の前の木の下えどこだろううわ目の前の木の下えあそうそうそうそう、ここか<笑>ここか ちょっと私たちが死ぬとしてもあなただけを倒しておきたかったいけるいけるい。ありがとう。ありがとう。やばいぞ。えー、何, してん何してんだよ。何うちの話してんだよ。またまた。私の<笑>よみ見てるよ。私のよ見てるよ。私はいるハンドもう、ま、お空から。 お空おそから、そらから、ことれる活躍を。ーー<笑>とりあえず、とりあえず出たけど。ええー。ーーーー<笑><笑>誰だよ、誰だよ、エルハートちゃん、打った人、誰だよ、誰だよ、ミッション失敗だよ。 えー、勝てんかったね。え全然勝てなかった。えめっちゃ難くに一 人, 人打ってちょっと調子に乗ったら打たれた。<笑><笑><笑>いやでも今日の M Z B の話。ばいやもうまたやりたいこれ。長い時間でできる時にもう一回やり。えやりたい。ちょっと練習してくる、うん、本当に。これをシリーズ化したい。二<笑><笑>人でリオを目指します。あいい。あのリオで勝てたらこの終了みたいな。<笑> これくるくるできるんだ。い, いや、またやろう ね, ろうね。髪の毛の色がお揃いだね。本当だー。ーうだけですよ<笑>いや、そしたらまたやりましょう。やりましょう。うわ、悔しいなしいね。ちょっと。ね、いろいろね、勉強してきます。いろはとかただの雑魚だった。いや、うちも。早<笑>く打たれた私。ああ、頑張ろう。うわ、わかる。 そうだなあとはこの初期装備をねそうねちょっと何かおいいそろそろ何かね着せてあげないと何か着せてなセクシーからの脱、ね、ダッチセクシーをしようと思いますはいはいということで PUBG モバイル会議、うん、でしたありがとうございましたゲストは天神琴音ちゃんでした